やっぱ欲しかったのいいらないったらいらないわよストッキン…なにもしかしてダイエットち違うわよなんで私がダイエットありえないでしょチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラチラ